皆さんこんにちは。平成30年4月号の Web TV アソプラスです。 はいつもの撮影場所を飛び出して4月8日日曜日にここ門前町商店街で行われているお座敷商店街にお邪魔していますこのイベントはこのように通りを歩行者天国にして畳を引いてそこで自由にお花見をしてもらおうというこの商店街恒例の春のイベントです実は熊本地震直前の平成28年4月3日にも この通りにお邪魔してデ e b t v アソプラスを撮影しました、えー、熊本地震から間もなく2年が過ぎようとしていますがその後この商店街がどんな風に復興を遂げてきたのかまた今日のイベントのにぎわいも含めてご紹介していきたいと思います 桜になっているんですがそれでも皆さんお花見を楽しんでいらっしゃいますあ、ちょうどね、乾杯があっますね皆さんこんにちはこんにちはちょっとお話伺ってもよろしいですかどうぞどうぞこのグループはどんなグループですか どなたにお話聞いたらいいでしょう。はい、このグループです代表です宮崎。あら、どこかで見たことのある。あこんにちは。こんにちは。はい。お久しぶりです。久しぶりです。はい、はい、あの二、ー、月号のねフレッシュマンに登場していただいた日光、えー、銀行宮崎支店の宮崎さんではございませんか。<笑><あー><笑>ん<笑><笑>ということは職場の皆さん、そうで す, ですねです。こうやって参加されるのは初めてですか。えっと僕は初めてです。あ、そうなんですね。 あの去年は参加できなかったんで今年初めて参加しました、ねうんうんうん。今日も何時から？今日は十一時から頑張ってますら。あ、ありがとうございました。<笑><笑>最高。長い。 お座敷商店街を、えー、企画されています阿蘇門前町商店街振興協会会長の宮本さんにお話を伺いますよろしくお願いしますはい、お世話になりますあのー 以前は、この皆さんたちのグループというのは、中町通り繁栄会だったんですが、それが地震の後に法人化して、今の阿蘇門前町商店街振興協会になったそうですが、これはどういった経緯で、こういうふうになったんですかい や, やっぱりあの、それまでは2の団体であってね。 やっぱり法人格を持っていくと、そういったことで、えー、地元の市であったり、県であったり、組であったり、そういったところのいろんなメニューがある助成金なんかに、自分たち、直接。 うそういった企画計画もできる そ, そしてまたこういった実行もやる中においてやっぱり年賀流だけじゃなく内実ともにあのもうそういった感じに実 力, 実力を少しずつつけていきたいというようなやっぱり若い者からの提案でね、うん、若い者が言うのにはね らません<笑><もう><笑>通りの様子も随分様変わりしましたよね、はいはい、新しい建物が建ったり、また、の水の駅もできたりとか、地震当時、阿蘇神社がまあ一番、ね、われわれ の, 我々の 生徒になっっててもら楼門とか拝殿がいたんだわけですけどですね、このままじゃもう、されてしまいやせんかというような危機感があったわけですね、そういったことから、若い者たちが逆に奮起して、地 域, 地域において、えー、ここは何をせないかんかってったら、僕らがせないかんことをね。うん やっぱりその一生懸命やっぱりその2年後、3年後に向かってトンネルが開通するときに向かってその後、57号線、放射線がまた開通するときに向かって完全に。 あのお客さんに来ていただいても、もう大丈夫よって、もうみんな頑張ってあの、前よりも帰ってよなった場合って言われるようなね、商店街作りを僕らはあの心がけてやっていかないかんってところで、若い者の一丸となっメンバーがね、やっております。 新興協会理事でいらっしゃいます、はいえー、岩永さんにもお話を聞きます、はい、よろしくお願いします。ますはい、後ろにあるのは、はい、実は岩永さんをモデルにした吉行くん。そうです。熊本地震以降こちらの商店街の皆さんはこの商品開発にも力を入れていると伺ったんですが、はい、これもその一つ。そうですね。うん う, すねえー、とうちもそうです。あの地震後にこれはできた商品で。うん やっぱりこういろんな経験をですね、自信を通してさせてもらって、うんまあ、今までのまんまじゃだめだなっていうところを再認 識, 再認識させてもらって、うんうんうん、でそこから、まあ、うちの場合はオリジナル商品が欲しいっていうのと、うん、あとはやっぱこう、自信の後に、皆さん、う笑うことっていうのがちょっと少なくなってきたかなっていう思いもあって。 これを見てなんか、くすってもいいんで、なんか、ぷぷうわ何これみたいな、ちょっと笑顔になってくれたら嬉しいなって思ってですね、で、作りましたあのいろんな店舗さんのオリジナル商品があると思うんですが、その中でもあの、ベジッコという、はいはい、商品がちょっと話題になっていますが、これはどういった商品なんですか、はいはい、こちらですね、えっと、キリンさんと、えっと、日本財団さんのご支援をいただいて。うんうん えー、っと新しい商品開発を、うん、商店街としてやっていこうと、うんうんうん、で、えー、っとその中でやっぱりこう一つキーワードがあった方がいいというところで、うん、あその美味しいトマト、はい、でも規格外として廃棄されてるのが結構あると、うんうんうん、その話も聞きまして、うん、じゃあそのトマトを。 なるべくみんなが加工しやすいような形にしようそれがその粉末っていうことになってそれがベジっコっていうものですねでそのベジっ子粉末を使った新たなその商品開発を各個展の方にお願いしてそれがその個展の魅力に。 つながっていけばいいなと思ってます。うん、久々にお天気になって良かったですね。うん、ですね。あの本当天気は最高ですね、うん。ちょっと寒いかなと思ったんですけど、うん、まあ全然正直この雰囲気だったら桜なくてもいけるんじゃないかなって思うぐらい<笑>、うん。でもこれでなおかつ桜があったらそれはもうインスタ映え間違いないですね。<笑>出ました。出ました。もう本当にでも。うん あの今回はですねそのスタッフ、まあ、会議員の中でも言ってたんですけど今までイベントやる側っていうスタンスでやってたんですよねいろんなイベントを今回はそのやる側っていうのももちろん大事やけど自分たちがやっぱ楽しまんとっていうスタンスの話があってですねなのですみません酔っ払ってますけどあのみんなで楽しもうっていうだからなかなかこの雰囲気ってここ数年 あんまなかったんじゃないかなと思いますねーー今回の WebTV アソプラスいかがだったでしょうか えー、門前町商店街の先にある阿蘇神社にやってきました、えー、阿蘇神社では現在、えー、熊本地震で倒壊した楼門の復旧作業に使われていた建屋の撤去作業が進められていて、えー、その奥には、えー、神殿の姿も見られるようになりました少しずつしかし着実に阿蘇市の復興は進んでいます<笑>ぜひその様子を皆さんに来てていいただいて 直に見ていただきたいと思います。では、mtv 朝プラスこの辺で失礼します。さようなら。